でで大変すすねね結構お金かかります、ね、涙が出そうだよすするわ頼頼むむ万円を僕にくれ頼むよお願いしまこさー、YouTube の不要 u 豫按下 e の y 有 u t 小 b e 吧 我有一个朋友啊他在波兰当日文老师最近回来日本了现在在东京隔离两周政府规定是回来日本的人他不能搭飞机国内飞机他也不能坐新干线任何电车也不能搭计程车等于说他必须得在东京找一个地方 住下来住两个礼拜然后才能回去大阪我自己很好奇这些回过的實際情况是怎么样那可能相信有些人对这个部分也比较关心所以今天就要朋友來来我採訪那全程都是日文所以听不懂人可以开 c 字幕你好大家好艾克艾克さん今日のインタビューよろしくお願いします はい、よろしくお願いします普通に帰国できたんですかいろいろめんどくさいことないんですかスーパーめんどくさかっためっちゃめんどくさいな、ね、何が違うんですかえー、っと、まず飛行機は自分では予約できないです自分で予約できないうん、あの、すべての飛行機はキャンセルされていて発着陸は禁止されているんですねあの、飛行場、空港から飛行機が飛び立てない着陸できないっていうルールがあるので<笑>はい 普通の飛行機は飛んでいないですねなんで乗ったのは普通のき飛行機じゃないってことですかまあ、つまり普通の飛行機ではないですねで通常ポーランドのロックダウン中に、えー、飛んでいる飛行機は政府の飛行機チャータービン飛行機自体は日本行きの飛行機とかどこどこ行きの飛行機っていう情報を日本大使館メッセージを日本人に送っているから、はい、それを見て あこれは乗れそうかなーっていうものもあるしあとこれは無理かなーっていうやつもあるんだよね例えば明日の昼行くよみたいなのをメッセージが来てもいやいやいや今から出発しても空港まで行けないみたいな間に合わないっていうぐらいギリギリに分かることもあるあ大変ですね飛行機の中は普通の飛行機と何か違いますか全然違います普通の飛行機ってたくさん人が乗るでしょ はい、まず人が乗ってない、1人3席もらえるよって、<笑>それはメリット、最高だねって思った<笑> CA とか、みんなの服装も普通ですか、それか手袋とかマスクとか。えっとね、服装は普通でした、防護服とかは着ていない。なんだけど、えっと、マスクと手袋は、えー、飛行機だけじゃなくて、ポーランドの国内がすべて着用必須なんですよ、必ず着ける。 なるほど飛行機に乗ってなんかアンケートとかされたりしますか日本側のアンケートが届きよ、ね、届ましたよねあの紙は何か載ってますどんな質問がありますかまずあの入国する時の流れが書いてるんですよあーはい、うん、これから2週間あなたは隠れ生活を送りますはい隠れ生活を送ってほしいなって書いてある、ね、あ、送ってほしい 強制ででででははなないいいいお願すすって書いて書るね強強制制か<笑>これ強制じゃないのかなとか思うんだけど一応「お願いです」って書いてあるもう不思議な仕組みだよこれ隔離する時に健康アンケートっていうのを書かなきゃいけないことになってるのね健康アンケートそう毎日役所から電話がかかってきて「あなたは健康ですか?」「3 7 5 °以上の熱はありますか?」もし熱がある場合は一応 そうでない場合は二を押してください。毎日かかってくる電話が嫌な人はラインで聞いてあげるよっていう案内板でね。でも体温計持ってない人はどうしますか？うん、わかんない。持ってないし。でしょう。わ<笑>かるわけない、うん。自分の自覚で、あ、今大丈夫そうだなーって、今熱出てるなーって、うん、そういう感覚しかないんですよね。感覚しかわからないよね。そうだね。だって普通海外戻ってきた日本人だって体温計持たないでしょ。 誰も持ってないです、はい、そうですよねそういうところですねであとは「あなたはどこにいますか?」とか一番重要なことでよね「帰る場所」とか飛行機が到着してから入国する前に検疫の話を受けた後に受けたっていう署名をする紙とかね、はい、そういうものが配られました「検疫を受けた」何を受けましたか説明とテストテスストト、うん、あなたはコロナですか 違いますか病院の検査と一緒私検査を受けてないからどんな検査ですかインフルエンザのテストと一緒でピューイーってこれぐらいのピュイー細いやつがあってそれを鼻にピュってぶさしてうわ痛そうフガフガってなりながらピュッて抜かれてハーってなってそうはい終わりですって言われる結果出るまでどのくらい時間かかりますか意外とかかったね4日だっけな 説明では1日から2日できますって書いてあったんだけど、うん、ずっと来なくてはい、はい、不安じゃんあ俺もしかして陽性なのかなみたいな<笑>疑われてるのかなどうしようって思ってて<笑>心配してました<笑>すごい不安だったんだけど全然陰性だった良<笑>かったですね良、はい、かったです空港から今泊まってる場所の移動はあ僕はねあの一緒に帰ってきた人が車で帰るっていうから乗せてもらったのねでそれはルールーがあって休館 以内は僕みたいに外国から帰ってきた人はあの電車、バス、タクシー、国内線、飛行機ね全部乗っちゃダメだから一番あの早いのが自家用 車, 家用車はあの車がないからあの一番早いのがチャーリー。チャーリーです。<笑><笑>チャー リ, ーチャーリーか無理ですね。成田空港ってめっちゃ遠いからね。泊ままる場所までも 何も使わずに行かかなないといけないとけら、まあ、僕はたまたまね助けてくれる人がいたから車で送ってもらったけど、はい、もし持ってなかったらタクシーもダメで特別な1人しか乗せない特別料金のタクシーみたいなやつその辺を回っているタクシーではなくて。 事前に予 約, し予約しておいてその目的で来てくれてその目的で帰ってから消毒をするみたいなことをする会社だったらいいって言ってるんですよねあまあその値段がねあの成田空港から東京までが3万円するんですけど 上, 上だよね上<笑> あ, あよかったたたた僕本当かかったわよかっっっわわわんですね3万円払うとこだだだ、うん、最悪だわだって帰国するのも結構出しますよね、うん、飛行機だけでも。 え、飛行機だけでも超高かったよ具体的に言わないけど普通の飛行機の3倍ぐらいしたよねああ気づい気づいです<笑>まあ、3倍したから席は見つかなみたいな<笑><笑>席見つもらえたわ<笑>帰国すると指定の場所で隔離してくださいってどういう場所ですか具体的には多分政府が用意したホテルのことを指しているんだけど僕はそこに行かなかったんですよ全員がそうだとはわからないんだけど僕の時はこの、うん、今 住んでいるところが2週間だけ借りたアパートマンションみたいなところなんだけど俺アパートマンションみたいな1人暮らしで一歩も外に出ないんだったら OK なんですよねで逆にあのホテルを予約しましたっていう人はホテルの中で人に会っちゃうからダメって言われてだからその宿泊先がホテルを予約してる人はダメだから別のホテルに連れて行きますみたいな感じで検査結果が出るまで ホテルに連れてかれます強制です今泊まってるところはみんな帰国した日本人ですかここはね、あの普通のマンションアンスリーマンションを手掛ける会社みたいなのがはい、2週間帰国する人が泊まる場所がないからこれはビジネスチャンスと思って2週間プランを用意して貸してくれると思<笑>料金だとくらいですか1泊0 1万円ぐらいなんで2週間は14万 何万円ぐらいざっくり言うとね、うん、<笑>喫告で大変ですね結構お金かかりますね涙が出そうだよ<笑>破産するわ頼む10万円を僕にくれ。<笑><笑>頼むよお願いしますで、今の部屋から全然出れない状態ですよねご飯とかどうしますかルール上は出られないことになってますはい。一応ルールは守るよね 日本ってほんと不思議でめっちゃ不思議であの誰も見てないんだもんだってうん僕がさ悪い人だったら出ていくよ、ね、近所とかもあっこの人は隔離中ですよって知らないんですよね知らない知らない何にも手がかりがないから何もわからない出ないようにするけどでも出ようと思えば出れる僕が悪い人だったら出ます<笑>僕はねご飯は友達が持ってきてくれるから、はい、あの 家, 家の前にこういう風にね、<笑>はい あれとと一一緒、Uber、Uber Eats と一緒です友達をウーバーイーツ扱いされてますか友達ウーバーイーツマジ神ですわ神<笑>ポーランドと比べて日本のあ検疫どう思いますか日本のやり方は、えー、と非常に緩いです<笑>まあだってさ人いっぱいいるじゃん外窓からさふってみたらもうたくさんいらっしゃいますねさすが東京ですねって思うぐらいいっぱいいるよね マスクはさ日本人ってマスク好きだからみんなつけてるけど、はい、でもさ手袋はさつけてないじゃない、はい、いいのかなーって僕は思うし、はい、成田空港から帰ってきたんですけど、はい、で、僕は両替しに行ったら両替のおじちゃんは手袋つけてないから、はい、あ 俺, これ俺今テスト受けてこれ陽性だったらこのおじちゃんどうなるんだろうと思いながら両替するし<笑>そうそう「日本って緩いよね」具体的なルールが何もないじゃないですか。う ましょうこれは密ですとかさ言ってるけど日本語がさよくわからないと何を言ってるのかよくわからない<笑>不思議なルールだよね<笑>日本の文化を知らないとどういうことは言いたいことかが理解できないような難しいルールだよ ね, そうですねあの国と日本の方向性っていうのが少なくとも同じではないはずなんだよね あ, のある国がウイルスを絶対に広めない一人も増やさないっていう意思で ウイルスを持っている人を隔離したりウイルスを持っていると疑わしい人を検査したりするのはそれはありだと思うんでね厳しくなるじゃん、はい、で一方で日本はあのウイルスが広まるのはもう防げないって分かってるから人が死ぬ人数を減らしましょうとか<笑>あの経済活動が不況にならないようにしましょうっていう考え方で生き延びようとするっていう方法をとるのもそれもまたありだと思うん別にどっちでもいいじゃんあの最終的に成功するならどっちでもいい、うん だからその日本の対応が緩いとは僕は思うんだけど、まあ、じゃあ間違っているのかというと分かんないだってどっちが正しいかなんてまだ分からないじゃないですかそうです、ね、誰も体験したことがない時期だっだから、うん、何が正解かは誰にも分からない早く収まるのいいですね本当に早く収まってくれて僕仕事がないんですけど<笑><笑>頼むよお前<笑>無職になるって言うけどさ無職になった後の人が そうなんですよ。職を失うことが問題なんでなくて、再就職できないことが問題な ん, だそうなんでしょうね。はい、終わっておりまして。しかし、日本に戻る日本は何もなんです。よねフェーンを持って帰たら2万円です。私は、私日本人戻ってき日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に日本に戻ってきて、日本に戻ってきて、日本に日本に戻うてきて、日本に戻ってきて、日本に戻ってき 那学生在国外他可能没有奖学金没有办法继续生活的话可能就会选择回来日本可是为了回国还有两周隔离一时之间要生出二三十万对学生来讲应该也不是那么容易的事情可是在费用这方面日本政府没有提供补助或是推出相关的政策只是单向性的透过砍奖学金的方式让学生提高回国的意愿 我自己也有留学过如果我是那些学生的话我会觉得是真的还蛮无助的。好的虽然今天的话题比较严肃但希望能通过影片让大家比较了解日本现在归国者的隔离状况实际情形是怎么样。那就欢迎大家留言分享还有讨论你对于日本政府这次处理进行肺炎各方面的政策措施对于归国者隔离的政策有什么样的看法。那么就下支影片见等你 あ<笑>。